キーノートでプレゼンテーション今回はアップリのアプリケーションキーノートを使ってみようと思います最初にアプリのアイコンをクリックなどして起動しますとテーマを選択という画面が出てきますこれをテーマセレクタと言いますここでは黒や白といったものから写真エッセイや方眼紙、黒板、用紙など全部で30のテーマが用意されていますので 用途にあったテーマを選ぶことができますスライドはプレジェクターのスタンダードサイズである 4:3 標準とワイド 16:9 の2種ありますちなみに常に特定のテーマから新規プレゼンテーションを作成するには環境設定を開いて一般新規書類の「テーマをしよう」にチェックを入れますと グラデーションで開くようになりますけれども、テーマを変更ボタンを押して自分でいつも使うテーマを設定できるようになりますさらにこの環境設定一般には作成者のテキストボックスもありますので必要であれば作成者名を入れておきましょう今回はセレクターを使ってテーマを選びたいと思います。それでは、 始めましょう。